えー、こんにちは黒田和義です、えー。今日もご視聴ありがとうございます。えー しばらくですね、えー、山梨の方の「ステラジャムっていうところの審査員させていただいてて、まあ、多くの本当にうまいミュージシャンもみんなねやっぱすごい上手ですねあの僕らの世代の時とかも崩壊するようなバンド多かったですけどそういうバンドはほとんど出てこなくてですねまずまず基本的にほとんどというかもう皆無でですねものすごいこうレベルの高い、えー、みんな本当に上手な、えー、こう接戦な感じでですねやっぱりずば抜けていいバンドもありましたけど あの中でやっぱりドラムの子がまだこれロックから来たのかなとか初心者なのかなっていうふうに思った子たちの演奏要はジャズ的な演奏とロック的な演奏の違いっていうのをですね、えー、まあいくつかピックアップで紹介したいかなと思いますで多くのですねこう上手なんですよ楽器も上手なんだけどまずそのロックっていうのはリズムをバスドラとスネアで作るんですよ。だから 上下のの感じがすごい高い高ねだからこうアップしてダウンしてアップしてダウンしてっていう感じがすごい強いじゃないですか。なのであのシャッフルとかやってるとでもこういう縦乗りな感じの演奏すると管楽器の動きってこう。 ウェーブなのであんまりこうう合いいいづらいというかなのでジャズシャッフルっていわれるもうアートブレイキーがやってるのは右手はもう完全にシンバルレガートするんですよ。なのでこう。はい ビーートでも4ビートでももどっちかというと今の上の方の聞いたやつよりもどっちかというとこうアップダウンはあるんだけどこう平坦な感じこういう感じこう横に流れていく感じっていうのがえージャズは大事です。ジャズの場合とロックのまあ完全に違いっていうのはどちらかというとこれでダウンアップができた。 これだけでダウンアップがあるので左手と右足はどちらかと添えもんなんですよ。例えばこのシェイクのパターン。ロックの場合こうだけどジャズの場合はこれスニアがなくなっても。 感じやっぱりこう、うん、アップダウンのこう振幅を減らしてえっ、ー、とライドでこうメロディーを歌うようにしてスニアとバスドラはその色付けを濃くするためだけの作用をしているって感じなんかこういう感じで叩けるとだからライドだけでこうすることによってスニアの人用の呪縛は外れるんですよ の場合ずっとこう2 4がこういうこれがロックのビートの肝だからねでもジャズの場合はそれなくなるのでこう水平に動く感じ、ね、そうしてあげた方が管楽器がこう歌を作りやすいのねだからビッグバンドのドラムでジャズをジャズ的な曲をやるときはロックビート書いてあったとしても要はいわゆるロックの。 こういう感覚ですね。なので、こう、上下の振幅を減らしてあげる感じ。なが、あの、よりこう、管楽器と混ざりやすい演奏になります。で、えっ、ー、と、例えば、こう。 こう見ててよくあったんですけど「ツッターターツッターターツッター」みたいなこういうフレーズねこういうのの要は<音楽>でみんなやっぱ楽器練習してるからキめをうまいんだけどきめ終わったと何にもなくなるのね。だから<音楽> 決めのとかめちゃくちゃでかくてそれ以外のとかゼロみたいな十とゼロしかない感じになるんですね。でジャズの場合はこういうこの一拍半っていうのはこれシンコペーション着地の連続なのね。なのでタドーとウトーとウト上がってこう蹴る音蹴る叩き方と落とす叩き方これ分けるんです。バスドラもね、えー、バスドラやってみると。 バストラでのねこのアップダウンのとかどうしてるかというと、えー、こうまあヒールダウンでねこうこう、打ったーだこう上がってこう蹴って蹴ってこれをこうボーンってこう当てて蹴る感じの音と落とそうと。 全部上がる音みたいな感じの足の踏み方ねでその足をこうヒールアップで踏む時とかは大きく踏む時落とす時みたいなのはこう最後ドーンって落とした最後の解決の音とかドーンそのままフィリーは。 ンとしてもう一回シンコペーションしてつなげていくみたいなことをやりますがそもそもフロアタムってさ こ, うこんな音しか鳴らないわけだからバスラーはこうオープンで踏みますジャズの時にあんまりこうミュートかけない感じにしてミュートかけててもその空気出せるのでこうアップダウンがちゃんとバスラーでも聞こえてくるでも。 感じで足を踏めるようになると非常にこうドラムと管楽器がすごい混ざる感じになるのでこの辺を練習してもらうといいのかなということですね。でえー、と、手もで、このレガートだけになった時に左手と右足でメロディーを歌って。 するとととここう決めのところとそうじゃないいいととここころのの差がこうこういうちょっとの違いになるでしょそうすると管楽器がこう色をどんどんと変えていくっていうことがすごくできるって感じだからこう10と0しかないっていう感じよりか中間の音色がドラマいっぱいなきゃいけないのねだからバスドラもヒールダウンにしてまあヒールアップの最大の音はヒールアップでいいんだけどこういう踏み方をします。なので、えー こうどっちかというとこう管楽器とドラムのリズムっていうのはまあロックの場合はドラムとベースがこうロックしてその上に乗っかるもちろんそうなんだけどジャズの場合はドラムとベースがロックしつつもこう管楽器とかのメロディーと同じようにこういうふうに動いていくか10と0じゃなくてどっちかっていうともう本当にその中間色をいっぱい出せるようにするレガートとかも大きく振ったりあとえー 課題曲で、ね、結構ブルージーな曲があったんですけどほとんどの人がそーっと叩くでなんかこう変拍子があってそこを開けた時にこうすごいこうブルージーにドライブしてほしいのにそこでみんなそーっと叩くみたいなところがすごいこう多かったですほとんどの。 ほとんどの人がやっぱこの課題曲のこの、えー、ブルースの感じが出せてなかったんですがこうレガートの音色っていうのもこういう例えばこう軽くやる場合と体重のせ 音, <声> 音, 量音量は高さなんで体重を乗せてあげると。<音声> いうドライブしてあげたりとかあとー・ビートやってる時のソロの時にもうレガートだけになっちゃ う, こうメモリだけになっちゃうんだけどこの内容のところがやっぱりこういうのがあるとこう歌があるとなんかこうなんていうのかなこうわからなくなった時にもこう 戻りやすくなるしこういうメロディーを歌ってあげるサポートしてあげる相手のメロディーのサポートしてあげる僕 の, あのコンピング講座っていうのがね再生リストの中にあるんですそれ順番にやっていってもらうとあどういうことやってるんだっていうのが分かるようになってますのでよければ見ていただければと思います。なのでまあ大概見ててそうだったんですけど一番大きなのは10と0しかない。 ゼロみたいなところがすごく多かったのでそこら辺をもうちょっといろいろやるとすごく良くなるんじゃないかなっていうふうに思いましたなのでこれはもうロック系の人からジャズ系にドラムを作る時のもう宿命というか僕もそうだすごい何を言われてるのかよく分からんなんかもうそのロックだねジャズだねっていうのは何が違うと音のバランスと音色感が違います。なのでこう音色感が直線的全部パワフルだだとロックだし例えば こういう感じだとロックな感じがするけど。 ジャズな感じがするでしょ。だから音色感と音量のバランスですね。これがすごい大事です。だから何を叩いてるかタイミングとかみんな考えがちなんだけど、もちろんそれもあるけど、一番大きいのは音色感です。そこを練習していただければと思います。えー、また何かね質問がありましたらコメント欄の方に書いていただければ、できる限りお答えしたいと思います。本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。